おはようございます今日は3月の7日だったかと思います JR 西日本博多南線福岡県中川町月在中川市の博多南駅に来ましたここに何でいるのかと言いますとまあここのネットカフェに泊まったからなんですけど博多駅周辺にもネットカフェは大量にあるんですがすごいね高いんですよ何ちんち高いのかなと思うんですけどまあだったらば どうせなら博多駅からこの新幹線に乗って300円で来られるここの安いネットカフェに泊まった方がかかる値段は変わらないけれど安い値段で新幹線に乗ることができて楽しいかなと思いましたそして博多駅に向かい博多からは鹿児島本線の普通列車に乗り換えです天杯山というところまでしばらくの移動朝の通勤ラッシュの時間帯のようですがしかしあんまり混みませんね天杯山からは西鉄電車の駅がすぐ近くにありますので最長往復切符のルートを外れて乗り換えです朝倉内道というところから太宰府天満宮を目指します 着きました太宰府駅210円だったかな確か朝倉街道から福岡天神駅からでもそんなに確か値段も時間もかからなかったかと思います後ろのこれが太宰府天満宮相当立派な造りですこれはですねもともと平安時代ですけれども藤原氏と権力争いをしてそして敗れた菅原道真が九州の太宰府に左遷されることになりましたでその後失意のままに死んでしまったんですがただそれから死んでしまった後に えー、雷が落ちてですね、御所が燃えたりとか、いろいろと大変なことが起こりまして、これは菅原道真のたたりに違いない、な、ま、ん、あ、とかしなければ、わらをもすがる思いで、菅原道真を死んだ後に神社を作って、えー、ここに祭り上げたりとかですね、それからこの神社の名前は、えー、天満宮という名前がついていますが、天満宮ってもともと皇族につけるような、あのすごい位の高い神社の名前らしいんですよね。それを 皇族ではない菅原三種を祭る神社の名前につけたりとかして、別格の待遇をとにかくしまくりまして、なんとかこれで許してください、クワバラクワバラということをしたんだそうです。同様の神社があの京都にも北の天満宮ってのありますけどね、まあ、みんなの恐怖の象徴がこれほど立派な神社になっているというわけでございます。ちょうどこの時は梅の花なんかも咲いてましてね、右側の木はまだ咲いてなかったかこれからのか知りませんけど、なかなかいい頃合いでしたよ。 そして、もう一度、太宰府駅に戻り、戻った道を逆戻り、西鉄電車に乗って朝倉ガイド、そしてそこから少し歩いて天杯山の駅へ進みます。ここからさらに最長往復切符のルートに従って、鹿児島本線を南に進みます。ただ、それは一駅で終わりです。そこから先は、筑豊本線に乗り換え、到着しました、春田駅です。 この列車は確かすごい本数が1日4本とかしかないんですよ、ここから先の区間。江戸時代とか昔のお侍さんたちが頑張って越えていた平光峠というところを越えるこの列車は本数が非常に少ないので早めに来ておくことにしたのでした。そして京線というところに到着し、ここからは福岡県南部の筑豊地区と博多周辺を結ぶ主要路線笹栗線に乗って、もう一度博多方面に戻ります。途中、長者バルというところがありました。さっきも春だという駅がありました。九州では原と書いて春と読む地名が多いのです。 博多駅の一駅お隣からえ今度はその吉塚という駅から普通列車と特急列車ソニック号を乗り継いで今度はもう一度筑豊地区に向かいますさっきから筑豊地区に一った行きたいとぶん不思議な工程をたどっています特急列車の特急料金は500円そして100円でカット野菜を買いました 食費は節約したかったんですがオリオには大変有名な名物があります柏飯というやつですが九州地方の、まあ、特にこの辺りの名物オリオ駅はさらに人まで名物でしてこのイベントを立ち寄りのこの方がですねいつも売ってくださいますそしてそこから先筑豊本線に乗ってまたもう一度筑豊地区へやってきました新飯塚から田川ご当地というところにかけて結んでいる昔石炭を運ぶために使われていた路線ご当地線このご当地線の船尾駅の途中のところには このように相当立派な石灰工場があります筑豊はもともと石炭を採掘するところでしたそしてそれを全国へ運んでいたのですがただ石炭がもう取っても取ってもこれじゃ元が取れないよということで石炭の事業は完全に終わってしまいましてそしてもう一つ生き残っているものとしてこのようなセメントの工場それが残されておりますこの辺りで取れた石灰石をここで加工してそして大きなトラックとかダンプカーとかそういったものに積み込んで運び出している様子がうかがえますけどね 田はご当時からはひた、ひこ三線に乗りますあら、北ひ彦ひ三線の漢字が字幕が違ってますね。間違えちゃったんだ。私はなるべくご飯をこの時節約して食べていましたんで、このようにしっかりと保存して、そして、 えー、お昼、確か午後遅くなったぐらいの頃に開けて食べたんじゃなかったかなと思います。さて、この区間、現在では、えー、2017年、まあこの撮影から4ヶ月後にほどにですね、えー、ものすごい大雨が降りまして、列車が走らなかったところです。今の部分の景色はもう現在では見ることができません。列車は日田駅に到着しました。到着すると、なんと反対側のドアが開いてましたね。びっくりしました。あの行き先の付け替えの作業をしてたようです。今もう見られないんじゃないですか。 北はですね、江戸幕府の時代に天領の地ということで知られておりまして、で、なんか水があのたくさん取れたりとかですね、あの、梨が取れたりとか、そういうのが有名だったかと思います。これが北田川かな結構ね、綺麗なところなんですよ。ただ、まあ、何があの特定、なんか特別あるかっていうと、私はあんまりよくはわからないんですが、ここはですね、ずっと今、福岡県の南部に進んできたわけですが、そこからさらに山を越えて、今、大分県に入っています。大分県の日田市。ここは多分大分で3番目ぐらいに人口が4番目かな。 あの、順番どのぐらいかわかんないですけど大分の主要の町といえば大分別府それから中津とあと日田と多分この4つが大きいんじゃないかなと思います川のところにはこんな詐欺がおりましてまあ、詐欺ってのは色んなところにいるんですけども結構ここ綺麗ですがすがしくて良かったですねそして周りのところも川の増水に対応して壁を高く上に積み上げてその上 キュアのところに家が張り出していいるとうこはもともと水温で確か栄えたところだったかと思います。それで江戸時代には直轄地としてここが栄えることになったわけでした。現在でも鉄道路線が2つ、旧大本線と、それから福岡県小倉方面を結ぶ先ほど乗ってきた北彦山線の2つが通ることになっているわけです。 ここから先は特急列車博多行きの湯布院の森号に乗りますまた博多行きの列車に乗ります何回博多へ向かうのかという感じですが博多までは行きませんこの列車はこのような乗車口のところのすぐ脇など橋がかかっていて大変面白い構造ですこう車内で喋ってたんですね今だったらもうあんまこういうことはできないけど多分お客さんあんまいなかったんだろうな ユフニの森号では車内にビュッフェというものがありましてそこで、えー、ケーキを買って食べることができますまあ私ね あ, のあんまり食べるの上手じゃないっていうのは皆さんも知ってると思うんですけどこれ車掌さんが確かくれたんだってか何の時か分かりませんが車内アテンダントの方かな乗ると車内ではこのようなキャンディーをもらうことができるようになっています北から一駅久留米の駅までは本当に短い距離でしたが車掌さんが手を振ってくださいまして どうもありがとうございましたと言いながら列車を降りることになりましたそしてそこからは鹿児島本線の特急列車有明号に乗車これもまたお金かかったんですけどねあんまり使いたくなかったんですがしかし有明号は現在ではほとんど走っていない列車でしてあの非常に当時からもう珍しかったのでいつなくなるかわからないし乗ってみたいと思っていたのでした 流すというところに着いた後は熊本に行き、えー、熊本駅で降りて本日の旅は終わりですお侍さんたちが上へ頑張って攻めようとしてもだんだん上に行くにつれて、えー、傾斜がきつくなるので攻めることができないという熊本城の武者返しがライトアップされていますこの上のところへガシガシガシワシワシワシワあと登って行っても上に行くときにはもう 垂直ですからね。崖登り、ロッククライミングですよ。あれは登るのは無理だ。熊本城は本当に面白いお城ですが、当時はもうほとんど立ち入ることができませんでした。これ熊本駅あれですね。前の熊本駅の時だな。これ珍しいですね。だから多分ここで挨拶してる動画撮ってんでしょうね。はい。じゃあ3日目です。3月の8日。おはようございます。今日は熊本の市街中心部、確か唐島町とかそこら辺にあった快活クラブ、今でもありますけどね。安いネットカフェに泊まりまして、そしてスタートです。 熊本の駅と市街中心部は離れておりますので、路面電車はお金がかかるから使いたくはないけれど、使わざるを得ません。国鉄時代に作られた古い熊本駅の駅舎、このように白い壁を使って4階建てに見えていますが、実際は3階建てです。要は4階部分は張りぼてというわけです。別に悪意のある表現ではないですけど、ここから先、2日前ぐらいにデビューした新しい特急列車に乗ります。この時はね、まだ採算性が あ, のある程度なんとかなるだろうと思って、特急とかそれなりに使ってたんですよね、確か。 山蝉川蝉という列車3月の確か6日かなんかにデビューしてこの日が、えー、3月の8日ですから3日目ですよね全然お客さん乗ってなくてあのなかなか入ってきそうだな昔の最長時代の撮影してた映像とか見るとあんまり綺麗な撮影がないんですけどこの辺はいいかもしれないですねあとは髪の毛を持ちときって未りを良くしておけばよかったなさすがにひどかったそして、えー、新八署の駅に着きましてここからは九州新幹線です 九州新幹線新新駅で途中下車をしましまた新幹線 も, もお金かかるんで乗りたくないんですけど仕方ないです結構あの通らないといけないとルートが決まっちゃってる場合もありますんでねそして一駅歩きました確か23キロあったと思うんですけども水俣の駅に到着です結構寒かったんですよスキー用の手袋してますけどね、えー、ここは熊本県の水俣市この水俣の町はまあ、これで有名になること地元の方がどう思われるのかわからないですけども水俣病の町として知られています ももととここでは天然の栄養成分の豊富な水俣湾であのお魚たくさん取れるというところがあったんですけども、まあ、しかしその後 えー、ここで大企業窒素がえ水銀を流してからはみんなこの中でですねえお魚を取って食べ続けるしかないという経済的な事情もありまして水俣病が一気に広まることになったわけでしたあのこの時の経緯なんかね動画で説明してるんですけどもその窒素株式会社が水銀を流していた排水溝昔はこの周辺が海だったらしいですけど、ね、埋め立てで随分形が変わったそうですがその排水溝などは現在でも残されていますそしてその窒素もまた水俣の駅前に残っています 多分日本一周の旅でもこの時に似たようなことを確かやったんだったかなと思うんですけど水俣の駅前のすぐのところに窒素の会社があってねああやっぱり今でもあのなくてはならない会社は企業城下町として栄えた水俣の歴史においては悪いものばっかりでもないんだなということはなんとなく感じ取りました一息必殺オレンジ鉄道に乗りまして引き続き九州新幹線に乗り鹿児島県の南部へ向かいます南部というかまあ鹿児島市の中心部というべきかな仙台で降ります この列車は鹿児島中央まで行きますけれど、しかし、まあお金がかかりますんで、えー、中央ではなく、ちょっと手前の仙台のところで降りて、今、1時20分。ここから先は、鹿児島本線の在来線にて中央駅を目指します。向こう側には、2004年かなその時にもう廃止になった列車の時刻表がまだ残っていました。列車は、上村学園前というところに到着。ここは昔ね、友達のおばあちゃん家があって、えー、中学生の時に止めてもらったことがあったんですよ。だからある程度土地感がありまして、 ここあったらば、きっといろいろ面白いものを見つけられる人に紹介できるだろうと思ってやってきたのでした。昔ここでね、ウニを捕まえて、あの、たたき割って、たぶん漁業権のある方と言ったのかな。どういうあれだったか忘れましたけど、あの、たたき割って食べた思い出がありましたね。今回はお腹減ってたんで、そういうウニまたここで捕まえて、ここで何匹か食べてから、あの次のところ行こうかなとか思ったんですけど、さすがに漁業権の関係がわからないんで、私が勝手にここでウニ食っていいのかどうかわからないから、海をただ見るだけにしました。 ここは位置的には東シナ海と言っていいんだろうかな多分太平洋よりは東シナ海というべきだと思いますもう日本のかなり南の海3月の上旬ですからねやっぱり夜は寒くなったんですけどこの時間帯は結構ですね暖かくてあやっぱ南国に来たなという感じはしたもんでしたたくさん貝殻が落ちてましてビーチコーミングなんて確かいう言い方もあったとかおしゃれな感じだねいろんな貝を拾ってみてどんなのがあるかこれはカニですね だから南方に来るとね、やっぱ貝殻とかもあの派手になりがちな気はするんですけど、東京、の伊豆諸島とかと比べれば随分綺麗でしたかね。あとは川蝉みたいなのもいましたよ。あれが川蝉だったのかわかんないけど、今日は山蝉川蝉号という新しい列車にも乗りましたんで、それをここで見られるとなかなか楽しいものでした。だからこれは、あ, あ、拾った貝の披露をしてるのかな。結構いろいろ拾いましたね。これ拾ったんですけど、ただ全部結局海に捨 て, てきてしまったんですよね。これはあれだな。 多分同じようなこんな回がたくさんありましたってんで全部紹介したんだったかと思います。あとはカキですかねこれね。中身が入ってればよかったんだけどな。上村学園の生徒と一緒に電車に乗り込みまして、そこからさらに40分で鹿児島中央に到着します。 立派な駅ですよね昔は西駅と呼んでいました西鹿児島という名前でした現在では中央駅となりました大久保利光さんの銅像があります薩摩藩は現在の明治政府まあ今は明治時代じゃないですけど今の政治体制の基礎を作ったようなところであってまた薩摩藩の出身の人たちがどっちかというと長州の方が今は多いですけど、えー、たくさん現在でも政治の中心を握っておられますこちら西郷さんの像です西郷隆盛像手前のところになんかすごいのがあるなと見たら西郷隆盛、えー、これは えー、ひまろじゃなくて、なんだ、き記者っで読むのかな、プロデュース、K10 カフェって書いてありまして、あ、すごい、ここから西郷さんの像、ただで見られますよ、本当ですね、これはすごい、あの、西郷さんのですね、えー、ご子息の、えー、子孫の方というべきかな、若松さんという方がここを監修されていまして、そして昔の西郷さんのこの写真、これ写真じゃなくて肖像画か、肖像画とかそういうのをですね、見せていただいて、そしてまた昔ながらのその話をいろいろと聞かせていただいたのでした。 例えば、上野の西郷さんの像は、一体どういった理由で、あそこに置かれることになったのかとかね、勉強させていただきまして、大変参考になりました。ありがとうございました。この後も、2回ぐらい、あの、大挨拶をさせていただいております。その後、夜に、すっかり夜までですね、あの、話し込んだんですけども、えー、じゃあ、夜遅い時間だけれども、城山公園に登ってみようということを考えました。城山公園に登った時の映像は確か出さなかったんですかね。私、真っ暗の中で城山公園まで登っていったんですけども、 ちょっと映像がないようですね。多分暗すぎて何もわかんなかったんだろうな。とりあえず、今回はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。